正規の教会で教えるように、諸子に真珠を教うるところの神は、果たして諸子の崇拝の対象たるに足りるか。その神は、自己の一人後の犠牲によりて、初めてその怒りを解き、お気に入りの少数者のみを天国に導き入れて、未来永劫、自己に対する賛美歌を歌わせて、満足の意を表している神ではないか。 そしてその他の人類には天国入りの許可証を与えずことごとくこれを地獄に追いやりて言語に絶した苦痛を永遠になめさせているというではないか。教会は教える。神の信仰に入りさえすればいかなる堕落感たりとも立ちどころにその罪を許されて天国に入り、 神の御前に奉仕することができると、もしもそれが果たして事実なりとせば、天国というところは、高血無比の善人と極悪非道の悪人とが、お互いに膝を交えて雑居生活を営む不思議千万な場所ではないか。我らの教うる神は、断じてそんなものではない。道理が身震いして逃げ出し、 人情が呆れて顔を背けるようなそんな奇怪な神の存在を我らは知らないそれは人間の迷信が作り上げた神で実際には存在しないしかもかかる神を空想した人物はよほどの堕落感よほどの野蛮人よほどの名門感であったに相違ない人類として信仰の革命が を要するゆえんである。であ我らが知るところの神愛の神は断じてそんなものではないその愛は無限しかも全てに対して一子同人であるところの正義の神であるそして神と人との中間には多くの守護の天使たちが存在しそれらが神の限りなき愛神の延大なる意志の 直接のの行使者となっているるであるこれらの行使者があるからそこに一部一理の誤差も生じないのである神は一切の中心であっても決して直接の行動者ではないのである思え永遠の魂の所有者たる諸子は不可解不合理なる教義の盲目的信仰とただ一辺の 懺悔の言葉とによりて単調無味なる天国とやらの権利を買い占めるのであろうか。いやいや諸子はただしばし肉の衣に包まれてより進歩せる霊的生活に対する準備をなすべく地上に現れたる魂なのである。かるがゆえに現世においてまかれたる種はやがて成熟し、 次の世界の収穫となる。単調無味な夢のような天国が前途に諸子を待っているようなことは断じてない。永遠の向上、永遠の進歩、これが死後の世界の実相である。